みなさんこんどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも最初にニュースを2つ「トラフェスっていうイベント皆さんご存知ですかね、まあ、星空をカジュアルに楽しむイベントなんですけども去年は大阪と東京でやったのかなもともと京都 の, あのお寺で星空にまつわるイベントを開催するっていう。 あと星空に関係するそのイベントとかトークショーとかライブとかまあそういうのがあってまあそういうのを全般的にそのカジュアルに星空を楽しむっていうですねでまあ今年はまあこういう状況なのでまあちょっとどうなるかわからないんですけどもえその今ソラフェスさんのサイトを見てるんですけどねソラフェスさんのサイトのこの下の方にですね「空と生活」っていうページがあるんですけどもこの中でですね実はコラムを 担当させていたただくことになりました「宇宙に寄り道」っていうタイトルで、まあ、星空写真家が紹介する、えー、なんかその月におすすめの天文現象というか私がなんかこういうの結構気になってますこういうのいいですよねみたいなのを3つ紹介するっていうそういうコラムなんですけどもそれがスタートしました。 ぜひですね、まあ、これ見てください。そ、え、ら、ー、フェスさんのホームページの「空と生活」というリンク先からも飛べますし、私のホームページからも飛べます。一応概要欄にも貼っておきますので、えー、毎 月,、まあ、月、毎月ですね、更新していきます。こちらぜひご覧ください。次に紹介したいのが、私が講師を務めさせていただいている、 フジフィルムさんの講座でアカデミー X っていうのがあるんですがこのアカデミー X がですねこれもやっぱりコロナウイルスの影響でずっと開催されてなかったんですけどもオンライン講座っていうのを。 スターートしましまたアカデミー X オンンラインですね、まあ、その中で私の講座がですねなんと開催することになったんですよ6月13日かな、まあ、これ今アカデミー X のホームページを見てるんですけども、まあ、講座一覧っていうところをクリックすると今まあ一番最初に出てくるオンライン講座 X シリーズで撮るポジティ撮影の方法っていうのが出てきます。まあ、これを 担当することになりました6月13日の14時から1時間10分のオンライン講座なんですけども、まあ、これありがたいことにもう全部定員50名でも満席になってるみたいで、まあ、また次回こういうのを開催されたら是非ご参加いただければなと思うんですけどあのアカデミー X もまあ東京と大阪でをメインでやっていたので。 地方の方からこっちでもやってくださいとか、えー、参加したくてもなかなか行けないとかそういう方もいらっしゃったんですよね。まあ、そういったニーズがもともとあった中でのこのオンライン講座なので今まで参加できなかった方も参加できる有意義な講座なんじゃないかなと、まあ、皆さんに喜んでいただけるように頑張りたいなと思うんですけど今日はですねこのアカデミー X のオンラインアカデミー X オンラインに合わせてウェブ環境を整えたいなとも思って 2個対策ししたたんでそれをえ紹介いいと思います一つは w i f i 環境の改善ですね今無線ランで飛ばしてるんですけどパソコン2台あるからっていうのもあると思うんですけどなかなか混線したりとかして w i f i 中継機を買ってですね、えー、結構途中で途切れるんですよねずーっとつながりっぱなしじゃなくてちょっとなんか調子が悪い時が多々あったので まあ、これはオンライン講座中にこれが発生したら大変だなとこれを友人に紹介いただいてですね導入したんですねコンセントに挿してそこにその LAN ケーブルを使うことによってあの1階から2階にね LAN を這わせたりとか工事をしなくてもコンセントを利用してデータ通信を行えると1階のその w i f i の親機 モデムルーターから LAN ケーブルを引っ張ってそれをコンセントに挿してですね2階のコンセントにコキーを挿してそこから LAN をパソコンにつなげるというふうにすることですごく w i f i というか電波環境が安定したんですよ止まっていたんですけどもまあこれで一発解決しました w i f i じゃなくてイーサネットでつながるのですごく電波環境が良くなってまあこれで途切れることはなくなって ん, ですよねえー、なんかあんまり使ってる人いなさそうだったのでちょっと紹介しました私みたいに w i f i 環境にちょっと困ってる人は是非お試しくださいでそれから Web、えー、カメラフジフィルムのカメラを使ってウェブカメラ化をするソフトが公開されたんですねこれ使ってアカデミー X やってみようかなと思うんですよねフジフィルムさんのサイトからえフジフィルム x ウェブカムをインストールしてくださいと。 Windows バージョン 1.0.0.0 と、えー。Mac がまだ対応してないみたいですね。うん、じゃあちょっと、はい、インストールされました。一応、そのインストール手順っていうのがあるので、まあ、それに沿ってやればいいのかな。今、テストページでやってるんですけど、ね話聞こえますはい今、XWebCam つないだんですけど、よく、 手順を見てみたらですね、いろいろありますね。あ、そうそう、これ、抜いてね、えー。パソコンから抜いて、えー、まず撮影モードを S に、えー、パソコンに接続しないで、撮影モードを静止画撮影 S にして、それから、これね、ちゃんと前もってね、えー、接続できないと。あ、来たこうやればいいかな。 はい、こういう感じで、できるみたいです。あ、よかったよかった。繋がった繋がった。え、無事、設定が済みました。とりあえず Wi-Fi 環境整えて、せっかくだからフジビルブのカメラをウェブカメラした、ウェブカメラ化したということで、これでアカデミー X オンラインの準備は万全です。今日これで終わりです。 アカデミー X オンラインにご参加の方々、お会いできるのを楽しみにしてみます。私もオンライン講座初めてなので、うまくいけ、皆さんに満足いただけるように頑張ろうと思いますので、えー、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。